会場の皆様、こんにちは。こんにちは。会、え、場、ー、の皆様、まだまだ予んできる状況ではないですので、ご声援はお手元し、そして睡眠補給、申し分 い, いたします。さ<笑>あ戻れこう。今日が最後の演目。笑顔で参りますので皆様、お手元しでご声援よろしくお願 い, いたします。いやー、5 踊り子、構えおい龍馬今日のスイカは冷え中かよ 少しは剪定しなきゃいけない。